より参りました若木焼きと申しますこのように有観客で踊れることをメンバー一同本当に嬉しく思っております皆様の心に残るような演武を精一杯演武いたしますのでご声援のほどよろしくお願いします<笑> 2021若木焼きかわいい夢道ちゆう いただいた皆様にありがとうございました。